すなわち、この表し方というのは、ま、受進法で我々が位取りをするのと、ま、あの、同じような形で、えっと、ま、b 一番右の B0 が1の位、で、その左隣の B1 が2の位、で、その左隣の B2 が4の位、というふうな位取りを行っている。ということで、ま、我々が使う受進法と、 ほぼその同様の記法で数を表しているということに注意してください。今回の定義しました、符号な指数によって表される2進数と、それから10進数を比較してみました。今、ここにならスライドに並んでいる等式の左辺が2進数。 右辺がそれに相当する受信数を表しております。で、まず、えっ、ー、と、まあ、2進数の0は、まあ、受進数の0に対応するわけです。で、えっ、ー、と、2進数の1は受信数の1に対応します。そして、えっ、ー、と、次に2進数の 1,0 が、10進数の2に対応するというふうになりまして、で最終的に、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 ルールですと、その整数0の符号が、これが B の31では、まあ、0でも1でも両方とも取り入れますので、整数0を表す際には、この B30、この符号はプラス、すなわち B31 は0ということにします。えっと、今のその符号ビット、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 反転するというのは、えっ、ー、とまあ、0の桁は1に1の桁は0にすべて置き換えるという意味です。で、えっ、ー、と2つ目の手順として、まあこのビットをすべて反転させた数にえっ、ー、と2進数の1を加えるという手順です。でこれによってその負のえっ、ー、とマイナス n を表すというのがまあ、2の歩数を用いたえー、歩付き整数の表現です。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 えっ、ー、と、和の下方の逆言を表記していることになります。